紅白、ヨシ新バンド、ザラスト ROCKSTARS、初ステージ、羽生ゆずるが拳を突き上げ、大興奮。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。第73回、NHK 紅白歌合戦、12月31日、東京、渋谷、NHK ホール、X ジャパンのヨシ ラルク・アンシエルのハイド、ルナシー・スラッシュ・エックス・ジャパンの SUGIZO、ギタリストの MIYAVI が、11月に結成を電撃発表した4人組バンド、ザラスト・ ROCKSTARS が初ステージを披露した。大物バンドらしく、紅白史上最速のデビュー8日で初出場を決めたザラスト・ ROCKSTARS が登場するなり。 司会の大泉洋は、何なんだ、このオーラは、と興奮し、スペシャルナビゲーターの桜井翔も、圧がすごいと圧倒された。吉木が、世界でも活躍するスーパースターたちと一緒に組めて、光栄ですと話すと、ハイドは、いや、すごいですよ。君、波乱万丈な人生について言っていますと笑い、吉木も、巻き込んじゃってるねと笑顔を見せた。 ヨシキの大ファンという桜井は、本当にこうして紅白の舞台でヨシキさんと横に並べるなんて子供の時は想像しなかったし、何よりこのメンバーが揃うということも想像していませんでしたと声を弾ませ、今日のステージ楽しみにしています、と胸を高鳴らせた。コメントを求められたゲスト審査員の羽生結弦も、言葉はいらないです。音楽でいろんなことを感じたいですと、 初演奏を心待ちに。大泉は、本当にかっこいいですね。聖闘士聖夜の聖闘士みたい。漫画から抜け出したようとしみじみ。司会の橋本環奈ナは、初ステージが紅白というのも、すごいですよねと高揚した。ザラスト ROCKSTARS。は、12月23日に世界配信したバンドと同盟曲。 ザラスト ROCKSTARS を初演奏。y o s はピアノに続いて、ハイドが望んでいたドラムも披露した。MIYAVI、SUGIZO に挟まれ、伸びやかな声を響かせたハイドは、ハイキックを決めて視聴者を魅了。絵になる4人の演奏に会場もネットも湧き上がり、ハブは拳を突き上げて興奮。ヨシキは、かっこよかったっす。と歓喜した。